するどんな言葉も聞こえないほどに見せられて To night 暑い いとしいのに」 Tonight. 夢は誰にも話してはいけないいつかひ 何「そばにいるというのに」「悲しくさせるなら」「見つめないあなたのそのきれいなまばたきに」